茂ってますけれども、まあ、こういう中の小枝に切り戻すっていう感じですね強い枝をなくしてこの辺の感じに強いのをこういう 中の枝に切り戻しですねこんな感じにしていきたいと思いますいしそれでまず大まかな計画を立てますけれども、えー、だいぶ幅張りが出てますね隣の木と干渉してますので ちょっと上から覗いてみましょうか。うですね、これ強い枝をあこのぐらい弱いところに切り戻した方が良さそうですね。 この中の立ち枝になってますね。 撮を見ますけれどもこの枝は生かしますけどねこっちはどうしましょうかねあそこぐらいで切っちゃった方がいいかもしれないですねマグネット切ってるこっちの後ろですねそうするとこの辺が全部なくなると思うんですよね この辺の枝を残すかどうかですけどこれを残してこれが残りますのでうんまあこの辺あってもいいんですけどあそこから落とすとこれなくなりますね、う。ん なってもいいぐらいの勢いでやった方がいいかもしれないですねちょっと中見てみましょうか、うん、今言ってたのはこれですよねこれを落としちゃうかっていう話ですねあれが残ってこっちは落とすと、まあ、これもいらないでしょうね 多分こっからになっておりますねこれがすごいですね癒着してますね こ, れはこの枝がここから生えてきた時にくっついちゃったんですねこれが癒着しそうですけども は, やもはや落とせませんね まずこれを落としましょうかね ここから切るんですけど、太いからね。チェーンソーで切りますかね。 習慣ですから、このラインですよね。で、ダークリッチを傷つけない。こんな角度できるのは。理想ですね。 ね、これは早めに取るべきでしたよねこっちの間ねダメになっちゃうかもしれない ちょっとかなしいといけないんですけど。 こんな感じですかねあっち側をもっと切らなきゃいけないですけどね頭をまとめていきますけども では こ, の辺を残してこの辺とかこれどっちか選択しを落としますね。 立ち枝ですね。 ますね、ここまで戻しても立ち枝だしどうしてますか 下枝はね。少し多めに残してもいいですね。た<笑>だし、不要な枝は。 いつもと趣向を変えてちょっとつぶやきながら切ってみましたけれどももしもお気に召したのでしたらこちらのももう一例の木の木剪定もご覧くださいこのお宅のように周りに茂った木があったり日を遮るものがあればいいんですけれども夏の剪定はあまり強く切りすぎると 葉っぱが焼けたり幹が焼けたりして木が大変傷みます状況をよく考慮して切りすぎにご注意ください このもだいぶ大きくなっちゃったんですけどかなり小さくしますけど今ここ下切ったんですけどねこのぐらいまでですからこの中のこの辺の小さい枝を残してこのぐらいの輪郭ですね こ の, 辺からこの辺までこの辺まで。 ありますけどとなんかこの辺を生かしてくるんでねこの辺まで行っとかないとちっちゃくならないですね。 疲れたね。なっちゃうんでね。前、前でもあんまりよくないんで、きっちゃいますよ。こっちもですね。何切り戻す感じですか。うん。かろうん、じて、ここかな。これはもう。使えないです。 もうこの辺に貸して。ちょっと見ます。もうこの辺でもいいんですけど。これでも出ちゃうんでね。こうこ出ちゃう？こう出ちゃう？ 相関になってて、要するに、幹が二本あるんですね。早いうちに一本にすれば、いい気になるんですけど。それぞれの内側に枝がないんですね。ら今更一本にしようとしても。あまりよくはならないんですけど。まあ、あえてどっちを。生かすというと、こっちを。生かして、こっちを。 まあちょっとした枝残してこの辺で落とすとかですねっていうのが選択肢ですかねこれ前後に相関になってるんでねあまり相関の意味がないんですよね要するにこっちから見て前後なんでね左右に相関ならまだ扱いようはありますけど 前後2相関なのであまり相関の意味はないですねこういうのを早めに取ります今回はどうしましょうかねここまで落としましょうかね まあちょっとやってみてですねこれを落とすんだったらその枝は残しますけどじゃ残すんだとその枝は落とすようですね木になってからやっとねこういう感じになっちゃうんですよね 無、う、骨、ん、な感じになってしまいますね。どうしましょうかね。 少しいじってみて、様子を見ましょうか。こっちもちっちゃくしなきゃなんないですね。こっちもちょっと。うん、整理しないといけないですね。なんか蜂の巣とかありそうで怖いですけどね。 ほんと、ね、はねこの辺までこういう感じで行きたいんですよねこれももう中枝があればこの辺があるのでんですかねこれも伸びしちゃいましたねこれも色が薄いでしょううちに比べるとねこういう枝は使えないんですよ 落としと い, てもいいぐらいですねこういうこういう枝ねこの辺から作っていくこともできるかもしれないけどここで切ってもこの感じはね一生治らないんですよ こういうのね早めに取らないとこれも勢いだねこの枝に対して向こうの枝からこっちに来てますねこれもう途中だったらなくさん この辺でふかし直すか あ, あんまりちっちゃくならないですかこの辺まで行きたいね Thank <sighs> you. 広角枝ですよねここを作ってはいるけどこういうのはね野放しない方がいいですよね根本から立っておいた方がいいですねえー、とこれは枯れちゃってるんですね なる と, こ れ, を落とすか、ね、これもこれはいるかあるからねもうここからなくてもいいような感じですよね落としますか そううするともうこの後ろの幹から来てるこの枝は割と活躍しちゃってるか ら, だから後ろの幹は落とせないですね。 ですよねえ、うん、あとあっとちょっと癖が強いですね これもね使えない枝ね。広で見分けてくださいね。これは前の切り方が悪い ね, ね。こういう枝はいずれにしても使えない。 でも向こうからね、こっちへ来てるでしょこの辺ぐらいまでで収めないとねそれ以上こっちへ来るのは 少し下枝切ってから行くっていうのは手ですよ。 こっちの枝からこっちの枝生きてるでしょ 広角すぎるんですね、せめてこの辺とかまでにはしとかないと越境しすぎですよね。 やっぱりこの辺かなあとは上からやりますんでねあと横もね少しやりますんでね がでかいな。うん、あの奥引ってる枝ね。 両方残すことにしたんですがこの枝はまずいんだよねだけどここを作っちゃってるからね落とせないですかねどひった方がいい。 これは少なくともダメですねこれは残せないですね完全に交差してますし ますよね、こっちかどっちかですねここも多多いねこれとこれがレベインみたいな感じこれがいらなくて どっちかいらないねでこれだよな落としたいんだけどわか、まあ、仮に落としときますけど本んは取りたいですね ちょっと怖いちゃうんだよね。そう考えると、これは残しなのかね。残さなきゃなんないから、切るとすればこっちですね。下から見てみましょうか。うん、右を落としてもいいみたいね。 まあ、小さくしたいならこっちを落としちゃってこれを芯にしていくようにしてもいいですよね。 将来のために落としといた方がいいですよね。 多すすぎますよね行く駅はこっちの細い方を芯にしていくのでこの頭を落としましょう。 強い枝、ね、将来的に使えませんそういう枝をこういうふうにこういうふうにね途中で切っちゃうと味気のない枝ばっかり出てまたこれをここで切んなきゃいけないんで二度でもよかったらこういうのね中途半端に切ったらダメです。 こういうのはもう枝先見るまでもなく切っちゃうね暴れん坊の枝ばっかりでやっちゃう この時期にあまり枝先まできちんと手入れしても秋までにまた形が崩れてしまいますのでこの時期はこのような大まかな剪定をしておいて秋から冬に整えることをお勧めします。ごご視聴ありがとうございました